イリカと言います日本の年齢で26歳で韓国では今年28歳になりました<笑>やっぱり日本はすごい高いしやっぱり先生の技術とかも経験が浅い分そんなに韓国ほど高くないし韓国ほどの信頼を得てないからみんなわざわざ韓国にまで来てでいろんな病院探してやると思うんですね。で、ウォンジンが日本の人に あの人気な理由はすごく私もだから恩人がいいなって思った理由の一つなんですけど自然な仕上がりになるっていうことその人の状態で綺麗にっていう風な手術をしてくれるからすごく恩人は日本人人にも人気なななんじゃいいかなって思いますず っ, とずっとエラーがここが張っていてでそれが写真とか撮る時に、ね、気になったのと。 あと鼻とかも低かったしあと目も離れていたのでそれが気になってなりました。 えっと、まず写真撮った時に前はすごく絵画が気になってたから髪の毛とかでこうやって隠して こ, うこんな感じで撮ったりとかしてたんですけどでも今は耳にかけたりとかやってもここがすっきりしてるしすごいシュッて高くなってるしあと目とかも笑う時とかにすごいこう開けなくてもパッチリしてるからすごく写真撮るのも楽しくなりました。 であの入院してる時1人だしすごい心細かったんですけどずっと看護婦さんの人が付け系でそうやって気にかけてくれたのであのなんか不安だったのもなくなったしそれがすすごく印象に残ってますせっかくこれから生きるのに長い時間綺麗な姿の方がいいと思うしだから悩んでるんだったらみんなやってもいいんじゃないかなって思います。